どうも、6代目でです。す今日はですね、佐賀県産イグサ生産者の吉丸さんのところに寄ってきました今日は吉丸さんあの刈り取りの最終日ということで今朝刈り取ったいぐさを釜入れ乾燥機の中に投入されているところでした今年はですね割と豊作らしくて、えー、たくさん幻想いぐの幻想が入った袋が積まれておりました 身入りも良くて割と根っこから穂先まで太さが整っているということで折られるのがとても楽しみです畳表を折ってみないとわからないので折ってあんまり良くなかったなということもあるので折ってもらうのがとても楽しみですそしてこれをまた佐賀県産畳表で当店オリジナルブランド葉隠れ畳として使えるというのが